してるんですまあこういう感じでなんかこういうねストレッチと筋トレでかからと心が若返るだったりだとか、えー、こういうふうなお腹痩せ度の効能とかなんか関節が柔らかくなるストレッチだったりとかまあこういうものって世の中にすでにもう出まってるじゃないですかでこれ言ったらオンラインの商品なんですよねで、えっと、平たく一言で言うと今日の目標は既存の患者さんにこれをできるだけ高単価にして販売するための、まあ、広告の 頭の部分作っっちゃおうよよ。て話なんですよでこれはもう産業としてすでにもう実はもうあるので、えー、皆さんでも入れますで入りく時の絶対法則言っておきますね絶対法則ですけれども、えー、1番目、えー、まずは内側を攻めてください2番目は外側を攻めるっていうプロセスを絶対間違えないようにしましょう、えー、これどういう意味なのかと申し上げますと一番最初に販売すべき対象は絶対に既存ですね 既存の人にしか売りませんいきなりあのこういうふうな商材をね作ってあの外に例えば新規でなんか DVD で急にネット上から問い合わせが増えるようになりましたってのと今いる人にこの DVD の販売をしましたっていうのはあの1000倍ぐらい労力が違いますもっとかもしれないですなので基本的には事業ビジネスもしくは商品のラインナップを増やすとか基本的には内側の人に今来てる既存の人に売れないか をまず考えることですで。そしてそれが今やってるビジネスモデルから半歩ずれたところで商品の納品の形態を皆さんで言うのであればえっともう直接サービスの提供じゃなくて上、まあ、例えば物販のイメージですよね商品を納品して終わりって形を作った方がいいですでそれの方がてかそうじゃないとそもそも皆さんは30分とか1時間しっかりね患者さんとかにコミットメントされてお金いただくモデルだからあのそれと似た形態を 作るのであれば建物展開になっちゃうんでですねでもそうじゃなくて今日はインフォの話なんで、えっと、既存の方になおかつ、えっと、納品の形態を違う形のモデルを、まあ、作ってくださいという話になってるわけなんですねはいでまず今日はここのところでゴールさっき言っときますけど、えっと、見出しですはいあの、まあ、北谷先生よく分かってますけどヘッドラインですね<笑>のところを作りきれれば、まあ、なんとかものに 売るところのきっかけはできちゃうので、えーまあ、いわゆるこの、まあ、ヘッドラインっていうんですけど、これを実際にちょっと作るってところを、まあ、やっちゃおうかなと思ってます。でまあ、そこまでできてると まあ、何だったら気合で明日売れるかもしれないですね。<笑>あのこんなあるからって言って、で売れてから商品作るとかねっていうのもできたりとかするので、見出しヘッドラインでやりますので、ででこういう形をやっていって、えーまあ、遠い将来はこれでまあ何個か既存で売れ出したってなったら、どうするのかって言ったら、すぐお客様の声をもらってください、必ず。お客様の声をもらって、使ってみた感想とか、なんで購入しようと思ったのかっていう声をもらって、それで広告を強化して、外に販売しにかかります。 これはだから、ウェブ上で、例えばですけれども、ランディングページとかっていうものを作って、外側に、例えばここからまあ広告を出したりだとか、アクセスを流したりとかして、うんぬんかんぬんして、外でも販売できるという2ステップですね。これも持ってると、はいあのー、コロナの時代に非常に有効になると思いますし、皆さんの新しいビジネスのチャンスになるんじゃないかというところを。 思ってるわけなんですねはいなんでまず言っときますけどいいいきななり2番思わないでくださいね先ほど私お見せしましたけれどもあのイメージとしてはなんかこういうさっきのこれですよねあのこれこういうこういうのを作って売るんだ違いますからねこれ作って外に売るのってもうめちゃくちゃ大変で難しいことなんでこれ絶対できないことなのでそうじゃなくて一番最初に選べこと何なのかって言いますともう要は今来てる えー、患者さんに対しての別のいわゆる商品ラインナップを作って、まあ、オファーするっていうこともやっぱチャレンジしてほしいですね。うん、で理由はか2つあって、えっと、1個目の理由としてはまず売りやすいってことですね内側でやる理由としては必ず、まあ、売りやすい。はい、でこれもう一回皆復習ですけど新規のお客さんは価格で売って 既存の患者さんは関係性で売るんですね。これ、これ復習ですよ。なので、新規の顧客を取ろうと思ったら、どうしてもですね価格を下げないといけなくなるんですね。で、価格を下げて販売しようと思ったときには、これは裏に、いわゆるその商品でいきなり利益が立たなくてもいいというような事業構造を持ってないと売れないんですよ。要は、いきなり無料オファーとかっていうものとできなくなってくるので、えっと、既存に。 売るときなんでなのかって言ったらなんですね。なんで既存の方で10回転とか20回転とかっていう人に対して、まあ、どういうふうないわゆる訴求ですよね訴求の商品が一番ハマるのかってことをちょっと考えていただいてでそれをできるだけ高単価で売ってもらいたい。 まあ一番いいのは3から5万ぐらいかなのイメージで商品のパッケージングにして、えー、販売を、まあ、まずオファーしてみるってことかな売れるか売れないか別にしてやってみるってことを、まあ、あやっていただけたらいいんじゃないのかなと思っております。はい でえーまあ、いろんな価格帯はどうがいいと か,、ね、なんかこういうさっき見せた DVD などがいろいろ出回ってますけれども、うんまあ、それよりも大事なことはそれがどうやってできててどういう背景で売られてるのかってことを知ってあと今の自分の授業のフェーズの中でこれを今や る, やるならどういう形に落とし込めるのかってことまで知りながらやっていただくことに意味があるのかなと思っております。はい でえっと、で今から皆さんにちょっと話し合いしていただきたいんですけれども今来てる既存の方に自分が売れそう な, なんか訴求と か, なんかアイディアですよねこれ何があるのかを今から3人1組ぐらいで喋ってもらいたいんですね。 でこれよくあるのが例えばですけどまずサプリとかなんですよね例えば治療院とか通っている人とかで親鸞、えー、関係ができたのであれば高額の健康食品とかはよく売られますよね単位で売ってるじゃないですか。ということは基本的にやりやすいですし、えー、あとは、えー、基本的にはあの美容系の何かというのも痛みが取れた後であったとしても実は健康であることと美しいことってイコールなんですよね。 結局、体のいろんなものが整って痛みが取れてね、なれば綺麗になりますから、顔でも何でも。なので、姿勢も良くなりますから、えっと、美しいことと健康であることて実はイコールなんで、まあ、そういう感じの訴求に書いたりとかできないのか、うんぬんかんぬんとかね。そういうものを、これ一部事例で話しましたけど、自分がまず商品として提供できそうなものが何があるのかっていうアイディア出しというかね、訴求探しみたいな感じのことを、まず一番最初に、 時間を取りますから3人1組ぐらいでやっていこうかなと思っております。